富士です、えー。今日も独立開業の準備をされている医師や理学療法士のあなたに、えー、今回実証済みのお話ししていこうと思います。今日の話なんですけど何なのかって言ったらですねあの投資する感覚を身につけようって話をさせていただこうかなと思ってます。えっとね、えっと、これ結論から言うとこれ何の話するのかですけど。あの、 要はです、ね、100円入れて1万円になるんやったら入れると思うんですよね。貯金箱があって100円入れましたってなって1万円まで出てくるなら皆さんに何万100円入れますか多分もう止まらないぐらいバーって入れるじゃないですか。はい、そういうことなんです。で、それがいわゆる皆さんの慈悲の治療にい言うのであれば何なのかって言ったら広告費のことなんですね。なんで一番最初にこの話をしたときに、藤塾の方とかに言ったときに何の話があるのかって言ったら、やっぱり広告費を月間20万とか30万とか慈悲治療って絶対かけないといけないんですよ。 それで売り上げ120万とか200万とか作っていくっていうそういうモデルなんですけどあのっていうとね最初の20万とか30万がかけられないって方がいらっしゃるんですけどであれば一人治療院は成功しません絶対うまくいかないですで売り上げ出ません絶対出ませんっていうもうそういう構造なんですねなんで構造ってどういうことなのかって言ったら人間がですねご飯食べないと動けないのと一緒であとはあ の, あの車がガソリン入れないので走らないのと一緒であの まあ、その治療院にいわゆる広告費っていうようなガソリンを投入してやらないと、まあ、そういう結果生まれるわけがないということをまず一回絶対認識してもらいたいんですねでそれなしにじゃあ自分は広告費の投資をなしにしてみて売り上げの部分の100万だけ欲しいなっていうのはこれ絶対ありえない話なんですねはいだからその延長線から言っていくことになるのかしたら借り入れした方がいいんですよはい で、これ、借り入れすることなんて借金して、藤井先生、そんなもう、熟成に借金させてまでどのことするんですかっ て, っていう考え方ではなくて、もう一回言いますね。投資する感覚を身につけないと、あの、いわゆるこの、サラリーンンの時から開業して、えなんていうかな。 あの違ういわゆる人種になるというか自営業にやっていくわけですけどっていう人にはまあ、ね、絶対なれないんですお商売できないんですとってことなんですねでこの投資する感覚をじゃあ早く身につけるためにはどうすればいいのかっていうことなんですけれどもあの昔できなかったけど今できるようになったこととかって皆さんないですか例えばですけどあの大腰筋のリリースとか、ね、大電筋のリリースとか肩甲骨の肩甲胸骨関節の調整とか、まあ、いろんな主義が あると思うんですけれどもあのー、まあ何て言うんですかねまあそういうふうな主義も自分自身に投資しててでできるようになってその成果として今まで全く太刀打ちできなかった4つの患者さんが大用金をリリースできて痛みが取れるって成果になるわけですねこれだからね投資してるんですよね自分自身にはいなんで投資する感覚わからない方は一番最初にえっと考えていただきたいのが自分自身にやったら一回いくらまでのセミナーにお金払います<笑>っていうことでいいと思うんですよ だからまず投資する感覚を身につけていきましょうっていうこのトピックスの時に一番最初に考えるべきことは自分自身にいくらまで支払うことができるのかって話ですね。でこれがもし1万円とか2万円だったらあのはっきり言いますね独立会はちょっと無理だと思いますね。なんでかっていうと月間20万とか30万の広告費を いわゆるこれ、自分に投資してるんじゃなくて、自分の事業に投資するってことをやってるわけであって、自分に投資するよりも事業に投資する方がハードルは高いんですよ、一般的に。うん。なんでかって言ったら、自分自身に投資するのっていうのは、 自分自身が高い高級レストランでご飯を食べるのとちょっと似てる感覚なんですね。なんですけど、自分の事業に投資するってなった時になると、より難易度がやっぱ上がってくるわけで、投資の難易度が高くなってくるわけ。でそこからさらにもっと言うと、借り入れして事業を成功させるっていうような経営計画書を書ける人っていうのは、もっと、 いわゆる高いレベルで投資をするっていうことがあのお分かりになられている方と私は考えるんですよね。ですからあの事業は投資する場所があるのであれば見つけられるのであればはっきり言うのであれば20万でも30万でも50万でも100万でも1000万でも1億でも投資しましょうって話なんですね。 はい、ですから事業を大きくしていくためには大事なことはもしお金が あ, あるとかないとかそこと関係なくて自分自身が投資してそれ以上の何倍にも2倍とか3倍になって、ね、リターンがあるって思うのでがあるのであればあのまずお金を突っ込まないといけない で, すでもう一個はこれもリターンがあると思うのであれば自分自身でそれだけのリターンがある形を実現させるのがこれ起業家ですからねだから 20万投資して売り上げ100万いくだろうじゃなくて20万投資したんだから何が何でも120万売ったろうやないかというふうな考え方でやってくださいね。この考え方もすごく投資志向の考え方なんですね。はい。 出した分戻ってくるところの一番この手この利く場所がどこなのかってことを見つけていく感覚っていうのが実は投資をする感覚というので、投資しても意味ないなって思うのであれば私たちは本当に時間であったとしても投資しない。ここにいることすら時間の無駄だよねこの時間があれば自分がどれだけ生産性のある時間を使うことができるのかってことも考えるのも、実は投資をする企業家の思考でも一つの思考プロセスであるっていうことを、まあ、今日はね知っておいていただければなと思いました。はい。 なんで今日の話は、まあ、独立開業した医師とか理学労士の方の投資する感覚について話をさせてもらいましたね。なので、えー、ま, あまとめていくのは何なのかって言ったら、もうまず自分自身に、まず自分自身にセミナーとかにどんだけお金使えるのかってとこは考え直した方がいいと思います。これ本当に、あの本当に、 まあ、極端な話、あのー、私はだから、まあ、まあまあ言えないですけど何、まああのー、ていうんですかね何億っていうのにも投資したことがありますっていうことなんですよでそれがやっぱりでもその奥が高いとかじゃなくてその奥を使ったやつがいくらのリターンになるのかっていうことを あ, のあるのでやるんですよ。だから 多くが高いとかそういう話じゃないですからね、論点はそこ。そういう感覚を身につけましょうという話でしたので、ぜひも参考にしてください。えそして面白かった方は、いいねとかチャンネル登録してください。YouTube の概要欄から私たちの治療テクニックじゃないわ。独立会合に必要な い, いろんなテンプレートしたからダウンロードできるんで、今すぐね概要欄からダウンロードしてください。以上です。